インスタグラムの方で気になる部位はありませんかって質問したところ圧倒的にお腹周りが多かったです。今回私が2ヶ月でお腹を絞った際に行っていた5秒腹筋ダイエットを紹介していきます。一緒に5秒数えた方が楽に進んでいきますので頑張ってみましょう。お腹が引っ込めば反り腰が治って足も細くなり上半身下半身のバランスが取れてくるんで猫背も解消されて背中も腰も脂肪が減りやすくなります。 体を変えたいよって方はまず今回のメニューでお腹周りを変えていきましょうまずは寝た状態で膝をしっかり抱えて腰伸ばしていきましょう全部5秒いきましょう12345このまま体を起こして12345片足伸ばしてひねりましょう 1、2、3、4、5反対も同じです。1、2、3、4、5足を交互に動かします。1、2、3、4、5。 肘をつきましょう今度はこの状態で交互に行ましょう1 2 3 4 5今度は両足 3 4 5このままひねります。1 2 3 4 5 交互に足を動かしましょう12345寝たまま足を伸ばして5秒キープ12345交互に足を動かします1 3 4 5足横振りましょう1 2 5このまま膝を曲げて伸ばします5回1 2 3 4 5 足を上下に5回12345。1 2 3 4 5 足を振りながら体を起こしましょう。5回。1、2、3、4。 今度は膝をパカッと開きますこのまま手を伸ばして起きる5回12345今度は左右に起きる5回1 3 4 5足開いたままで足を動かしますゆっくり。5回1 2 3 4 5足開いたまま体を起こして5秒キープ12345あと4回。 1、2、3、4、5、3回、1、2、3、4、5、あと2回、1、2、3、4、5、ラスト、1、2、3、4、5、 たまま足を横に振りましょう。はい。一、二、三、四、五。 を伸ばしてて持ち上げて体を起こして足を振る5秒12345あと4回12345あと3回1 2 3 4 5 5あと2回12345ラスト12345お尻を上げて下ろすときに体を起こす5回1 三、四、五。お尻を上げたまま体を起こす5秒キープ12345あと2回12345 12345膝曲げて体を起こして手を振る5秒12345あと4回12345 3回回あと2回 1, 2, 3, 4, 5ラストかっーいいな